アイコンをゲットした表情を出して、えー、新しいアイテムがありますよっていうことをまあ知らせるのとあとはちょっとブリーフィングっていう基本の操作がこのように図解できる、まあ、トリセツみたいなものんですけど こ, ここにも入れようかなと思ってますが、えー、データを追加するのでこの時期結構厳しいんですけど、まあ、ちょっと入れたいと思います。 入れてみてどうなのかっていうのを今後またモニターモニターとかでチェックするとそういう繰り返し本気のいる<笑>でも楽しいという時期す。しかし楽しんでばかりはいられないゲーム制作につきものなのがバグの発生だ修正を加えればその都度バグは出るだが商品にする上で 普通のうちではないです最後はやっぱりなぜかメモリが足りなくて動かなくなるとか本来今までちょっとそういう現象なかったものがゲームに潜むバグを見つけ出すそのために編成されたのがバグチェック隊 彼らは朝から晩までゲームをプレイしバグを探し続けるその隊長を務めるのがメカデザイナーマタテケイイチ今何件ぐらい見つかってるんですかどんどん直ってるものもあるんですけど一万二千ぐらいじゃないですか最終的にどれぐらいまでわからないですね正直なところ。まだ今から 新規要素が入ったりとかまあかみ合わないところの調整とかも入ってまだまだ変化していくのでどんどんどんどんく出てくる感じだと思いますしかし小島監督を筆頭にスタッフはギリギリまでクオリティを上げようとする野尻は本作でバイクイベントと尾行イベントを担当している。 私のこの趣味の思考の問題なんでしょうけどやっぱりゲーム私が入ると割とちょっとこうバカなものを入れたくなるという形で敵に向かってグレーの枝投げちゃったりとか関係って3かって連行されたりとかちょっとあそこだけ毛色が違うかなっていうのが<笑>あるんですけどあのまあそこらへんはあのエンジョイしていただけるとギリギリまでクオリティを上げようとするのは内部スタッフのみではない今回 オープニングを担当したのはローガンのアレレクセイ・ティレビッチ彼はギリギリまで作業を続けハンドキャリーーで日本にデータを持ってきたティレビッチ氏に小島監督の印象を聞いてみた「ああ!」 しかし監督本人は自分を完璧主義者とは思っていないようだ。本来は 完璧主義者でであったはずなんですけどゲームっていくら完璧に作ったとしてもインタラクティブなんでユーザーが最後自分で完成させるんですよゲームってあの。いろんな遊び方をするんでそれを考えるとまあ僕らができるのはここまでっていうラインがあってだからこそあの商品ができるんですよ。でもともと僕は小説とか書いてた頃もありましたし映画も撮りたかったんですけどそうなると。 自信はないですあの完成させるる自信はずっっといいてるかもしれないですゲームだからこそできるというかゲームだからこそこれ以上はこだわっても、えー、どうしようもないとい う, もう限界みたいなのが見えてくるので小島監督は映画や小説に夢中な少年だったそれなのになぜゲームの世界に飛び込んだのだろうかあの頃は今 まあ、これほど PS3 とかこういう性能はなかったんですけどそれでもすごい可能性が見えたんですよこの新しいメディアとして、えー、映画とか小説とはもっと違う進んだもっとこう若くするようなそういうメディアに見えたんですよねでまだあの当時っていうのは、えー、と業界に入った時はやっぱり夢破れてゲーム業界っていう人が多かったです今とは違って脚光浴びてなかったんですけどえっ、ー、と漫画家崩れバンド崩れ えー、そういうい人ばっかりしたあのグラフィックデザイナー崩れとかでもやっぱり自分が夢見た世界でご飯を食べたいっていうそういう人たちばっかりなんですよねあの CD 出したけど売れなかったけどやっぱり音楽の仕事がしたいからって言ってそれがまあ20年前はみんなそうでしたね開発の人ってだからすごい同じような感じの人たちがいてすごい頑張りましたねみんな何としてもゲームっていうメディアを高めたいと今はバカにされてるけどっていうことで。 あの時の時雰囲気は何とも言えない村岡プロデューサーは小島監督と同期入社彼は小島監督が手がけた「ポリスノーツ」に今までにないゲームの可能性を感じたという話として見ただけですごい面白くってもうゲームにするまでもなく、えー、面白いものであの実際に。 ゲームを今度プレイしてみるとまあ私もその制作に加わってたんですけど、まあ、ストーリーだけではわからないまたドラマみたいなのが絵になって出てきてすごい感動したんですねそれでああこういうことがあのゲームの中でそういうことができる人ってすごいなってその時思いましたゲームにしかできないことがあるだからこそ少しでもいいゲームを作りたいその思いに 突き動かされるように小島監督は連日修正の指示を出し続けるもういついつまでって決まってる中でこんな状態では出したくないとこうしたいのにできないっていう悩みがずっとあるんですよもうこれがこのまま出たらまずいともっとこれであげたいとかあの喜んでくれるのかなどうやなとなっいうとにかくもうその作品のことしか考えられない。だが 手を動かせばその都度バグは発生する進行不能絵が出ない音が鳴らないさまざまなバグがスタッフを苦しめる例えばこのままエクシストなりエグジットで出てタイトルに戻って、うん、あ全体が鳴るかどうか、ね、えあどううかないや本当になってないんですよシステムも鳴ってないんですよ常駐も鳴ってないんですよバグをなくすのは プログラマーの使命、リードプログラマーのこれかど有事は限界を感じていたそれは2月18日のリーダー会議でのことだった安定化したものを出しますで、それ出さないで絶対終わりません、うん、だからそれは出すって言ってるやんからいやだから出すから、それ出すために一回手を置きませんかみんなこれ出した後にあ、今ずっとやってたら3月末も多分ダメですわ 商品を確実に発売するため、これかどは修正作業の中断を提案した。それと、れとでは出されへんからね。だって、そうですね。でも全部今のままやっ て, やそろそろやって今のままやってたら上がらないと思います。だからね。こんだけ上がってきましたっていうそのやり方がおかしいやか。おやり方おかしいですよ、うんそうです。更新の仕方がおかしいからその直さな進まへんやんから。そういう議論ないもんだって。最後はできません、ね、って言ったら島やんかたち自分でも。そうそう でできません、ね、そこを変えたい ん, でいんだ。うん。だからそこいたいんでいやだからそれは情報せなあかんのでなんでバグってんのか知りたいおかしいん、ね、だってっでも手動かしたら絶対バグりますよそれは、うん、人ですもんそんなこと言ったらもうなんか作られへんいやだからそれはあの絶対やっちゃいけないことなんですけどもコストとして計算しておかないと商品が危ないんですもんそれは。 デーータを安定させたいプログラマーそれぞれぞの立場がぶつかり合う、うん、でも、そうだと思いますよ、監督的には。で、やっぱり監督の方はそう、そこうはこうどんどん言っていただいてですね、でもまあ、私はプログラマーは、それを止めてでも安定したバージョン作らなくちゃいけないんで、そこでやり取りしながら、一番いい落としどころを見つけていかなくちゃいけないんで、まあ、仕方ないですね、これ